こんにちは、洋介ですで今日は前回色鉛筆で描いたこの絵を額に入れていきますでこの額に入れるためのマットフレームの作り方を紹介したいと思いますマットフレームっていうのは絵とか写真を額に入れるときに額にこうやって入れてでこの後ろに入れるものです今日やることなんですがまずは切る部分の長さを測りますそれからマットを切ります で今日はおまけで少しだけ色のバランスの取り方のお話をしますマットと描クと絵の色のバランスですね で今日はマットを2つ切るんですけど1つ目が、まあ、普通の幅のマットですねでおまけのところではちょっと切りづらい幅を狭くしたマットですねそれの切り方なんかもやっていきますかなり前にマットフレームの作り方の動画を出したんですけどその時やらなかったことを紹介したり前よりもちょっとわかりやすい動画を作れたらと思っていますでマットフレームなんですけど厚みのある紙にこういう風に斜めに切れ込みが入っています で、この斜めに切るために使うのがマットカッターですね。こういう風にスッと切るんですけど、この45度の角度で斜めに刃が出てきます。で、これは両方に刃がついたタイプです。前は片方だけに刃がついたタイプを使ってたんですが、この両方の刃がついたタイプをかなり前にこの定規とセットのやつをね、購入したんですが、まあ私が知らないもっといいものがあるかもしれないんですけど、これすごい使いやすいのでおすすめです。 今日は絵が正方形なので、この正方形の額に入れるので、正方形のイラストレーションボードを用意しました。ちょっとこれ前回の動画と被るんですけど、マットボードを切っていくんですが、このマットボードっていうのは、裏からこうやって入れるものなので、こういう風にね、ここが出しじゃなくて、ちょっとかぶさるような感じですね。まあ1ミリか2ミリぐらいですね。あると、綺麗に入ります。 裏からこうやっっててはめるっていう意味です。なのでここを切るときはこのマットボードを A よりも一回り小さい大きさにこうやって切っていきますでこのサイズを測るんですけど私はこっちをこういうふうにずらしてでこの幅を測りますすると大体 6cm なので 1mm ずつだったら 6.2mm で切っていくのは内側なのでこういう風になりますね。六点二の半分の大きさをこことここの大きさにします。六点二の半分は三点一センチですね。なのでこっちも三点一センチですね。そうするとこの間隔がこの絵よりも内側になります。 こっちも 3.1 に印をつけますそうするとこの間隔はこの絵の内側に来ますでここに線を引きます線引かなくてもいいんですけど私は線が入ってた方が見えやすいんで線を引きますでこっちも同じですねこっちも同じ長さのはずなんですけど一応測ります 同じぐらいったんで3 .9? まあこの線を見ると分かるんですけどここはちょこっと出てますねということは絵が描いてある紙の内側にあるということで絵が描いてある紙よりもここに切る穴が一回り小さくなるということで大きさはこれでいいですね次はマットを切っていきますこのカッティングマットは 紙をこうやって切るためのものなのもなでこれで切ってもいいんですけどこれで斜めにこうやって切っていくとこういう垂直の線じゃなくて斜めにこうやって切るわけなのでこのボードが削れていってしまいますなのでこのマットカッターを使う時はこういう使い捨てのカッティングマットの代わりのものを使いますこれは普通の段ボールですねでこういうふうに定規を置いて線にぴったし合わせてこれで スーッと切っていくんですけど定規を当てる部分はこっちが広い方こっちが短い方だったらこっちが外側ねこっち側に定規を当てます私は何度もこっちをこういうふうに置いてこういうふうに切って失敗したことがあるんですけどマットカッターはこっちが表だったらこういう角度に切れていますなので裏からこっちに切ってしまうと これが反対側になってしまいます。なので、こっちに定規を当てて切ります。で、その時なんですが、ここに印がついています。ここの刃の先端の部分ですね。それがここの真ん中のこの印のところということになります。なので、切る時は、ここに線が引いてありますね。ここの線のところに、この印を合わせます。赤いところがここの溝に引っかかるんですけど、 1段階、2段階といって伸びていきます。で、ここに合わせて、まずは1段階、カチャッとやって、スーッと、行くんですが、この線の部分に、この印が来るところまで来たら、止めます。また、スーッて戻すんですが、戻る時も、この印が、この線のところに来たら、止めます。ここでストップですね。 そしたら今度はもう一目盛りここのところですねもう一つカチンといって刃を出しますそれで同じようにここの線のところまでこの印を持ってきますでもう一回ぐらいこういくとね段ボールをでこぼと切る感覚がしてきましたそしたらここに穴が開いたということですねこチンにチンとやって抜きますと、ね、ここに 切れ目が入りましたここが切れたので今度はまあこういう風に切ってもいいしまあ、ぐるって回してここ切ってもいいんですしここ切ってもいいんですけどなんとなく私はこっちを切ったらこっち側が切りたいので<笑>こっちからいきますが特に意味はありませんこの定規をぴったし線のところに置きますでこの矢印をぴったしここに合わせて。 開きました次はこっちでじゃあ四条木を線に合わせてあいきすぎちゃったきれいに切れましたしたら最後のこの部分ですねこう切ったら完成です 綺麗に切れましたで、今度は絵をここに貼っていきます今日はマスキングテープで貼ります粘着力のすごい強いテープだと剥がす時に髪が破けてしまうので前の動画ではセロテープを使ってたんですけどこのマスキングテープを最近使っています四つ角をつけますこんな感じになります それを額にこういうふうに入れて完成です。でこんな感じ で, できました。でちょっと今度はおまけでこの幅ですね。マットの幅が3センチとか。 3cm ちょっと今日はあったんですが前回の動画では確か 1.6mm とかでこう作ったんですねこういうものが細い場合ちょっと気をつける点が一つありますなので今日はこれ最近ショート動画で買いたいなんですけどこれをこの額に入れますその時のためにこのマットを切っていきます マットの色合わせなんですけど、私はいつも感覚的にやってるんで理屈がちょっとわかんないんですが最近人から絵の中に入っているのと同じ系統の色を使うということを聞きました確かにそうするとまていと思いますこっち側の茶色はこの色と似たような系統の色だと思いますがこっち側はこっち側の色の系統に近い気がしますなので絵としてはどっちも合っています 絵とマットを合わせるんだったらどっちを使ってもいいと思うんですねなんですがこの額に合わせた時にどっちもある意味合ってるんですよねで、額と絵とマット全部合わせてみた時に、うん、これも合ってるしこれも合ってるんですけどこっちもこっちも両方合っていますで、こっちにするとちょっと明るくなるんででね、この服の色 と、これが同じ系統なので、こと、これが同じ傾向ですよね。そうですねこ、これが目立つんですね。さっきと同じように長さを測っていきます。こういう風に隠せて、まあ、大体三点六センチなんで、一点八センチのところにしました。で、こんな感じの線を引きました。こっち側も、さっきと同じように、これが内側に入るような長さにしました。こ普通長くなくていいじゃないですか、二点二センチ こんな感じそこを引きました失敗しちゃったんで線が増えてしまいましたこっちの短い線から切っていきますがこの幅がすごく短いですなので上規を当てた時に2つの問題点がありますそれはここの滑り止めがここにかからないことでもう一つはここに上規を置いた時にここに段差ができてしまいますここ段差ですね するとね平らにこういう風にキープするようにちょっと押さえとかなきゃなって大変になるしこれが滑りやすくなりますなのでこの解決策として切った切れ端をここに置いてマスキングテープでちょっと止めますそうするとこう置いてここは平らだし滑り止めがここに当たってここテープがついているので滑りませんなので安定しますでさっきと同じように外側のところですねでぴったし 今度はこっち側ですね。中止をつけたところからスタート。こっち側も同じように。こっちはちょっと幅あるんで、滑り止めはギリギリ当たるんですが、これ段差ができちゃうので、ここはタイヤである必要があるんで、こ、ね、に置きます。で、もう一つ、最後、うまくいくかな。 入れました最初にこうやって裏に貼って結構こうやって貼ってこういうふうにやってこうですね楽に入れますで楽に入りましたこんな感じになりました私はかなりの数のマットを切ってるんですけどあんまり切るの得意じゃないんですねでもまあ作り方はこんな感じなのでまあほとんどの方は私よりもうまく作れるんじゃないかと思いますということで今回の動画は以上です